マサチャンネルをご覧の皆様こんにちはモータージャーナリストのマサですさあマサチャンネルの時間がやってまいりました今日はですね皆様大好きクロスカ ー, スカーこちらでですね埼玉県から山梨県へ海坂トンネルを通ってですねツーリングに向かっております向かっている先は大竹山神社そうです バイク神社と言われている山梨県の神社に向かっておりますそしてですね今仮坂トンネルを抜けたところモトブログを撮っていこうと思っておりますまあ題名にもありました通りクロスカブって煽られるのっていう話ですなんかねクロスカブ煽られるらしいんだよね クロスカブっていうか、まあ、原付き2種ってことなんでしょうけど、原付き2種と言ってもね、CB125R とか、GSXR125 とかですね、GSXS125 とか、まあ、この辺はね、早いです。もう100キロ楽勝で出ちゃうようなね車体ですし、エンジンですし、125cc とはね、思えないような車格をしておりますしね、堂々としたね。で クロスカブとか、それからブとか C125 スーパーカブとかね、それからまあハンターカブもそうですけど、125あろうが、ブの形、それから車格がちっちゃいということで、煽られるらしいです。まあ、それじゃね、まさチャンネルはどうかと。まあ、ずっとね、原付2 0といえばクロスカブを乗ってます。JA45 をクラス株をですね、JA45 クラス株をですね、JA45 クラス株をですね、 JA-45 クロス株をですね、2018年発売とともに乗車いたしまして、そしてですね、2022年、JA-60 クロス株が発売とともに JA-60 に乗り換えました。なので、原付き2種といえば、所有したのはクロス株しかないということなんですけど、今までね、どうでしたかと、煽られますかということですが、 へ, ーへー申し訳ございません、私、ほとんど煽られた経験がございませんこれはね、僕が思うに結局、早い原付きニシリ乗ろうが、せい原付きニシリ乗ろうが、せい原付きニシリ乗ろうが、せい原付きニシリ乗ろうが、もう運転の仕方だと思いますよ。だってクロスカブ、80キロ以上出るからね。 例えばこれ今、60キロ道路 ?50 キロ道路だと思うんだけど、まあだいたい50キロちょっと60キロぐらいで走ってますけど、前の車についてね。この状況で煽られますこんなん煽られないですよね。ただまあ前の車が今いますけど、これいない時ね。いない時から、いない時に、まあ60キロ、70キロぐらいのいいペースで走ってるとして、後ろから車来ました。煽られました。 どうしますか、まあ、よけますよね、はい、どうぞ言ってくださいみたいな感じで、僕の動画を前から見ていただいてる方はわかると思うんですけど、僕ね、あのめんどくせえようなやつが一人すぐ譲るんですよ。バイクにも譲るし、車にも譲るし、すぐ譲りますね、気分悪いし、めんどくさいし。だから、煽られるって言ってる方はね、後ろから車が来てもよけねえんだと思うんだよね。 多分ね、こういう感じだと思うんですよね、今、ここ40キロ道路で、俺、40から50で走ってて、何が悪いの、お前。何みたいな感じだと思うんですよ、いやいやいやいやいや、避けちまった方が楽だって、そんなね、自分が正義感出して、この道路は40キロと50キロ、40キロから50キロじゃないとだめでしょ、あんた、みたいなね、正義感出しても、しょうがないですよ、面倒くせえやつがいっぱいいるから、そんなやつね、先に行かせればいいんですよ。 だとしたら、煽られたことがないわけですね、僕は。だって譲っちゃってるし、前の車についちゃってるし、煽られようがない。だから、ほとんど煽られた経験がない。ということになります。だから、僕、運転の仕方だと思います。原付き二種だからって言って、ただただ走ってることもないし、原付き二種だからってって、制限速度をがッちリ守る、だなくても、うちにいいわけだし、 回らなくてもいいわけだし、と語弊がありますけど、変な話だけど、CB650 で走るうが、クロスカブで走るうが、一般道、ここだとえば今、走ったら、同じスピードで走ってるわけですよ。でしょ、それが前の車について、交通事情的に、50キロの道路を65キロで流れてるかもしれないし、60キロで流れてるかもしれないしね、その時の状況で違うと思いますけど、それがね、ついていけなきゃ譲りれはいいんですよ。 それをかたくなに何か正義感出して、いや、俺はこれはもう、ここはもう50キロ道路だから、もう55キロぐらいまでしか私は出しませんよみたいなで、後ろから車が来ても、なんでこの人あおってんの、ちゃんとスピード出して走ってますよ、私はみたいな、そういうね、私は二輪界のリーダーです、交通事情を守るリーダーですみたいな、そういう正義感出してる人が、多分煽あおられる、あおられるって言うんじゃないかなと思うんですけどね。 まあまあ今40キロ道路、国道1 4 5ね、50キロ道路だ、50キロ道路、前の車についてます、スピード的には60キロちょっとみたいな、そんなにね、かっ飛んでるわけでもなければ、まあ、交通事情を守って、前の車、交通の流れに乗って走ってるということですね。バイクで煽られる方っていうのは、変な話だけど、CB650 乗っても煽られるだろうし、 ね、もっと大きいバイク乗ってもね、はやぶさとかね、乗っても煽られるだろうし、車乗ってても煽られるでしょうしね、で、煽られない人っていうのは、原付2種のろうが、守備1 5 0 r のろうが、はやぶさのろうが、車のろうが、多分煽られないです、もし煽られたらすぐ譲っちゃうから、なので、私が5年間、クロスカブを乗り継ぎながら、 電付2種とね、付き合ってきた感覚で言わせていただければ、クロス株は煽られません。せんま、せんせん以上